皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します。えっ、ー、とですね、このチャンネル、メインチャンネルでちゃんとご報告しなかったんですけど、えー、ニコンの Z9 ですね。これをひっそりと導入しておりました。今回導入したのこの Z9 と、あとね、7200の 2.8。これも一緒に実は導入してます。 7200の 2.8 についてはあの、以前にネオアイズ彗星っていうのを撮影したときにですね、めちゃめちゃいいレンズだなって思ってたんですよ。で私あの、望遠鏡しか望遠レンズって持ってなかったので、こういう、なんていうか、通常のカメラ用の望遠レンズ1個あってもいいかなと思ってですね、今回思い切って導入しました。えー、そんなわけでですね、この Z9 ですが、私のタイムラプスのお仕事のメイン機として今、活用させていただいております。この間、アメリカにも持ってたし、 北海道のニーカップ町の仕事の撮影でもね、これ持ってって大活躍してたんですけど、まあ、でかいんですけどね、でかいっていうことだけがデメリットで、他はもうメリットばっかりのカメラですね、まあ、ここはまたあの次の動画でご紹介したいなって思うところなんですけど、あの今日、この Z9 についてちょっと紹介したいのが、えホーリーグレイルですね。 夕焼けから星空、星空から朝焼けっていう、えー、露出変化の激しい時間帯のタイムラプスを滑らかに表現するという手法です。で、このホーリーグレールの撮影をするときにですね、えー、この Z9 ちょっと注意事項というか、一点気をつけなきゃいけない、今までの機種と違うところがあります。それをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 えまず、ですねこれ9月の末ぐらいに、えー、とバージョンアップされてますバージョンアップされてます。バージョン 3.00 だったかなまだファームウェアのバージョンアップをされていない方もし Z9 ユーザーでいらっしゃいましたらポリグレール撮影をする前にタイムラプス撮影をする前にですねぜ ひ, ぜ, ひぜひ必ずアップデートしてください。 まず、のこのニコンの Z9 使ってる方って、まあ、もうプロの方とかね、ハイアマチュアな方がほとんどだと思うので、あんまり細かい説明しなくていいかなと思ってるんですけど、一応ですね、今まで私がニコンのタイムラプス の, その設定とかね、紹介してる動画っていっぱいあるんですよ。で、まあ、ニコンさん の, あのチャンネルにあるやつが一番いいかもしれないですね。インターフェースは変わってますけど、基本的な設定項目は変わらないので、 そちらを参考にしていただければと思います。でですね、えー、注意点のところを説明していきましょう。えー、とここに液晶画面をこっちに出そうかな。今、これ、マイメニューで私こう、インターバルタイマー撮影と ISO 感度設定って、まあ、このタイムラプス撮影では、えー、使用する設定ですね、この2つをここにマイメニューに登録してるんですけど、この ISO 感度設定のところ、まあ、もろもろこう設定していくんですよね。 低速限界設定っていう項目がありました。で、これは、あの、ここまでシャッタースピードが落ちたら、感度を上げますよというものだと思います。うんと、今だと、ISO 感度64からタイムラプス撮影をスタートして、感度自動制御で適正露出まで持っていきますと。 でその時に、まずはシャッタースピードを落としていく。それから、シャッタースピードが落ちていって15秒でも露出が足りなくなったら、上限感度1万までを上限にして、どんどん感度を上げていきますよ。という感じの、多分プログラムの流れだったと思うんですね。ISO 感度設定の低速限界設定と、インターバル撮影の撮影感覚の関連というかね、約束事 と, としては、私はですね、あの えー、と低速限界設定を10秒に設定したら撮影間隔は11秒よりも長い数値にしてくださいと、まあ、要は最低でも1秒、えー、間を置いてくださいねということをおっしゃおし言ってましたで低速限界設定を15秒とか20秒とかもう少し長い露出値に設定するときはこの撮影間隔は2秒置いた方がいいですよってアドバイスしました 低速限界設定を15秒にしていたら17秒、低速限界設定を20秒にしていたら22秒にするとその適切に撮影ができますよと。要はこれが短すぎると、その撮影をスキップして1枚その、歯抜けのような感じになってです、ね、等間隔で撮影ができないという可能性があったんですね。ISO 可能設定の低速限界設定と。 インターバルタイマー撮影のこの撮影感覚っていうのはひもづいて考えられていたと思うんですけど Z9 からですねえこの ISO 可能設定のこの低速限界設定の先めちゃめちゃこう間が取れなくなったんですよ前10秒とかあったんですけど選択できなくなってるんですよねえと思ってこの間行きたいときあるじゃんって思ってですねニコンさんに確認をしました そうすると、Z9 のバージョン 3.00 から低速限界設定は関係なくなりましたという返答がありました。要はですね、インターバルサイマー撮影をスタートした段階で、この撮影感覚だけを重視して ISO 感度のコントロールをするということらしいです。これまだ他のカメラのファームとかに適用されるのかとか、そういうのは全然わかんないんですけど、とりあえず Z9 を今、 使用されている方でこのホーリーグレールタイムラプスをやりたい方はですねこの低速限界設定の項目は撮影感覚よりも小さろかろうが大きかろうが関係ないですここ何でもいいです気にしなくてよくなったってことですね低速限界設定ってそのタイムラプスだけじゃなくてえっ、ー、となんかストロボ同調とかねそういうことにも関連してくるのであながちタイムラプスだけの項目ではないと思うんですけども おそらくこの撮影感覚を設定して、撮影感覚優先がオンになって露出平滑化がオンになった時点で、このタイムラプスのセッティングですよね、になった時点で、この ISO 感度設定の低速限界設定っていうのはフリーになるっていうか、特に気にされない項目になるということで、1個作業が省かれたっていうことになるんですかね。 <笑>ちょっと最初から設定のことをお話ししましょうか。だから、えー、ホーリーグレール撮影をするときはですね、えー、私の場合は、えー、F2.8 にして、まあ、広角レンズですね。ちょっと焦点距離の長いやつになってくると、だんだ ん, だ ん, だんそれは苦手な感じでになってきて、ちゃんとその露出しか取れなくなりますから、まあ、24mm よりもワイドなやつがおすすめですかね。35mm とかになると結構きつかったな、えー。速攻モードはこの中央部重点速攻にしておき、あのいろんなところに。 露出が振らられるからですねで ISO 感度設定撮影時は一番低い、えー、感度設定にしておいてくださいそれから感度授業制御はオンで、まあ、この上限感度に関しては、えー、と1万でも8000でもいいですけど Z9 はね Z7 とか過去の機種と比べるとちょっと高感度ノイズは多いですなので今までは1万2800とかでやってたんですけど えー、1万とか8000とかで抑えた方がいいかもしれないですね。まあ、そのノイズを外すっていうことをやれば、まあ、道頓も使えるので、そこはあんまりね、私はデメリットには感じないんですけど、で、インターバルタイマー撮影ですね、この撮影間隔、とりあえず何秒で撮りたいかということだけをこれを設定して、枚数設定して、露出平滑化オン、撮影間隔優先オン、でオプションでこうタイムラプス動画を作るっていう風に設定しておくと、非常に便利です。 で大事なことを忘れた絞り優先です絞り優先 A モードにしてで撮影を開始するということですね他の機種使った方で Z9 触ってこのまあ私と同じようにタイムラプスでやってる方はですねこの低速限界設定の項目が妙に省かれたなっていうことで多分びっくりすると思うんですよえ何 ?10 秒選べないの ?20 秒選べないの ?17 秒選べないのみたいな感じで びっくりすると思うんですけどここが関係なくなったということですねでこいだですね試しに、えー、と低速限界設定を30秒にしてで、えー、インターバルタイマー撮影間隔を15秒にしたのかなうん15秒とか10秒とかにして要はあの低速限界設定よりも撮影間隔が短く、えー、設定してやってみたんですよ以前の機種だとここで何、えー、ていうか 15秒おきに今だとこの設定だとシャッターを切るので露出が30秒までいかないから感度自動制御が解放されないっていう感度がこうコントロールされないっていうことが起こってたんですけど全く問題ございませんでしたまあその時の動画はこれですねなんか言葉にすると結構難しいというか面倒くさいですけど要はですね Z9 は1つ項目が省かれるっていうことですね 設定しなくてもいいというか気にしなくてもいいですよという感じになりましたので Z9 を使っている方はその点注意して、えー、使ってみてください Z9 ユーザーの方、まあ、引き続きです、ね、私と一緒にです、ねえー、タイムラプスを楽しんでいただければなと思います、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね